私たちの秀夫君は、17年間の人生を大石管転承と言う心臓病と共に歩んでおりました。高校生の時、ついに葉っを食べ出すことになりました。秀夫君が数々の死を残しておりました。